やる前が82あさあ測定ですやった後が75 お腹が出てしまうことで、実は反り腰になったり、猫背になる、腰痛を引き起こしたり、体幹がどんどん弱ってしまって、足だけ痩せない。お腹が出ると正直いいことが全くないんです。腹筋は辛いんです。そういった方にぴったりなアームロックを紹介します。7センチ、私でも引っ込みました。座ったままでお腹を引っ込めるだけです。お腹を引っ込めるためには、 お腹の奥に力を入れる腰を丸めてお腹をへこませるこの2つがポイントになります寝た状態でまずは膝を抱えて腰をストレッチしてから行います行きましょうスタート腰が硬いとどうしてもお腹引っ込まないですしっかりウォームアップを行って効果的にねお腹を引っ込めていきましょう しっかり膝を抱えて腰を伸ばしてください、okay. 足を肩幅に広げましょうこれで腰を振る感じで胸を凹ませてみてくださいいきましょうふふと キュッキュッと締める感じです。 はい OK、次は片足ずつ前のもいわゆる腸腰筋をストレッチしていきますこういう感じです手でスマホ持ってていいですいきましょうスタートここが硬くなってしまうとどうしても骨盤が前に倒れてしまうんでお腹に力がね入りにくくなりますやっぱり反り腰の人はお腹が出てしまうのでしっかりね伸ばしてください あんまり無理に伸ばすとね、次の日痛くなるんで軽くでいいです。違和感があれば伸びてます。はい、反対も一緒です。行きましょう。スタート。こうやって見ながらするとね、バランス取る練習にもなるんでおすすめです。これでもね、しっかりね胸を張ると胸のストレッチとね肩甲骨はがしにもね効果的ですよ。 ウォームアップをやらないとねお腹ってね効果的に動かないんでしっかりやっていきましょう OK それではアームロックやっていきましょうまずは手を前で組みます手を前に伸ばして背中を丸めながらお腹を引っ込めていきましょうやっとお腹引っ込めとくのもねすごく力がいるんでもし疲れたらね一回出してもいいです またすぐぐっと引っ込めましょう手を遠くに伸ばしながらお腹を引っ込めます今日できるだけ長く吐きましょう OK 今度は少し横にひねったままで引っ込めていきます手を伸ばしたままです あんまり無理にねひねらなくてもいいです両肘が伸びた状態が保てれるとこまで体を回してグーッと引っ込めましょうこれでね腹斜筋を使うことができていますお腹かしっかり引っ込めたら腹横筋が使えれるんでしっかりねお腹を引っ込めることが保てられます 今度は反対行きましょうスタート奥に伸ばす感じで、動脚を引っ込めてお腹引っ込めるときにも、ね、感覚がからないよって人はね、グッグッグ ッ, グッとお腹を引っ込めるとわかりやすいです えー、ちょっと肩がねだるくなったと思うんで一回肩の上げ下げしましょうよょぐっゃグーッと上げたら落とす<笑>こういったエクササイズっていうのはターゲットの筋肉があるんですがそこを使うために他の筋肉を使わなきゃいけないのでターゲットよりも先にね他の筋肉がだるくなったりすると。 健康のようにね、インターバルを置いてやっていきましょう。<笑> OK。今晩真上です。高く手を伸ばしながらお腹を引っ込めましょう。Hello。あんまりね、顔が前に出ないように。できればまっすぐ。 お腹を、ね、上に引っ張りながら手前に引っ張りながら引っ込めたままひっケープ、okay。斜め下に引っ張っていきましょうお腹はぐーっと引っ込めますあといろんな角度でね お腹を引っ込める練習することで、日常的に引っ込んだ姿勢を作れます。えー、お腹がね、ぺたんこの人も出してよって言ったら出ます。引っ込めることが難しくないからね、皆さん引っ込んでます。お腹が出てしまう人もね、引っ込める力つけば引っ込みますんで、毎日続けてください。さあ、今度は膝立ちです。 手を前で組んで伸ばしながら右左動かしましょうあとお腹を引っ込めたまま今度はね引っ込めたままひねってるんでめちゃくちゃ効果的ですふーっと引っ込めて息引き止めないようにね オッケー毎日続けていけば息を吐く力がついて腹横筋が鍛えられます続けてみてくださいやった人はコメントください<音楽>